です。えー、杉原や香、大阪府出身です、えー。前半は38時だったんですけど、パターは結構良かったので、後半はそのパタを活かして、もうちょっとスコア伸ばせるように頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。っさい申します、サラスです、えっと。埼玉県出身です。えっと、前半はフォーバーだったんですけど、えっと、ドライバーとパターンが、えっと、全く噛み合わなかったので、えっと、しっかり頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうティーチングプロって受けた え、受けて。なんか出て。てたんですけど、うん、ちょっと来年に保留しました。そうなんだ。な今年は、<笑>え、じゃあ、来年はティーチングプロ。そう、ティーチングプロ、ね。はい、い、頑張ってください。はい、ありがとうございます。川村国民主党京都出身です。前半スコア三十六でした。はい、同前半は。だが全然入らなかったので、もうほんまバーディーパット決められるように頑張ります。はい、でも、入んなかったのに36だったんだ。 ナイスランド、はい。頑張ってください。馬車大上のベース。北海道出身です。前半は38で、あんまりバーディーチャンス見つけられなかったので後半は頑張りたいと思います。頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。1番ホール川村黒味選手前半36。 ティーショットですフェアウェイ真ん中にナイスショットです早稲田選手10番ホール前半2オーバーでしたなんとか取り戻していきたいです フェアウェイ真ん中にナイスショットです大島さなさ選手です前半ちょっと乱れてしまいましたが後半満開したいところです少々引っ掛け気味ですが左フェアウェイに残っています杉原彩香選手です ちょっと右に出てしまいましたが大丈夫でしょうか右ラフでしょうかョン選手セカンドショットです残り100200弱綺麗にボールを捕まっていますちょっとショートした 風は結構上げてきましたまっすぐにピンに向かって飛んできた距離はちょっとショートでしたアゲンストの風を呼びきれていませんでした河村選手残り約180ヤード独特なフォームから セカンドショット。あ右に内村フレンドリーキックで寄っていってます。大将。杉原選手一番飛んでます。残り165ヤード、えー。グリーン左に外してしまいました。かなり風が強いようです。 選手130ヤードの上りのアプローチです少しオーバーしてしまいました杉原選手アプローチ130ヤード ちょっとパーシンしておれましたこれはいい感じにいってますがちょっと衝動でした川村くるみ選手下りのフックラインですうんフックの曲がりを 読み切れませんでしたでもナイスパワーですアフックでしたということはマザ、ま、の選手がスライスライになりますね。読み切ることができるか ナ イ, スナイスセーブおううーんフックオープンの曲がりを読み切れませんでした中1番ホール百五十六ヤード池越えのホールですが 若干上げてます 160kg 打たないといけないと思いますナイスドローがかかってピン横 3m オンですナイスショットこのピンに向かって で飛んでますが距離はちょっとショートですかなりハーゲンストの風が吹いています大島選手 D ショートですドルモーがかかってあちょっとショートです皆さん風を 読み切れていない模様です右からドローわかってますがかかりきれていないか、えー、約六メートル七メートルで思うんです奥島選手バーディーパッドです若干フックするように見えます 登りしましたちょっとです最後はスライス大島選手とかなり似たラインでした 杉原選手の下りのフックラインでしょうかフックの上がりを読み切れませんでした ナイスパ ー, ナイ ス, ーナイスパーナイスパ ー, スパ ー, スパ ー, スパー白鵬カントリークラブ十二番名物ホールにやってきました距離は三百ヤード前半と短くただし なんとバンカーが、えー、グリーン周りに10か所<笑>上真ん中ドライバーで打ってきましたナイスシ吹き流しまでが約230ヤード程度です ちょっと曲がりすぎてバンカー方面バンカーですバンカーに捕まってしまいましたここはフェルウェイが狭くえいところが大変なホールですドローンがかかりきなりにきだいすよ右のバンカーに入ってしまうあバンカー手前か 上げてきましたアイアンを持っておりますえアイアンでフェアウェイ真ん中200ヤードに落としましたし大島選手残り若干上り148ヤード 今百五十五ヤードぐらいまで打っても大丈夫だと思います。上げてますので、そのぐらい必要だと思います。右左。距離は良さそう。ナイスン。ナイスシ ョ, シ ョ, ショ杉原選手、残り百四十五ですので。アゲニスト、残り入れて百五十二三ヤードでしょう。 ドローがかかりきりか。内村。さあマサダ選手バンカーからの百二十三十ヤード。綺麗にアドも当たりました。飛距離はナ内村。 川村選手は、果敢にドライバーで、この狭い間を攻めて残り約1ヤクジのです。独特なフォンからチドしたボールはちょっと左に引っ掛けましたが、ナイスこのホールは300ヤード、京都非常に短いホールになってますが、バンカーが たくさんありグリーンは手前から奥に登っているのでピン奥につけるまたはピン横につけるとかなり傾斜がきつく曲がりが大きくなるのでバーディーが難しいホールです通音カウンしております皆さんバーディーパットになりますかなり下っております微妙なタッチが必要になります 一回ちょ っ, ってきましたおーし曲がり具合がナイスタッチでした河、えー、村選手は増田選手と全く同じ位置にありますのでタッチも曲がり具合も分かっているはずですいいタッチです曲がりが大きかった ライスパーディ下りのスライスラインですちょっと読み切れなかったというか少々プッシュ組で押し出してしまったようですパーパッドは